岡山のスーパー中学生ドルーリー守衛里に中国メディアも熱視線。ニューヒロインの誕生に日本は新たな時代を迎えたようだ。女子駅伝。第41回全国都道府県対抗女子駅伝は1月15日。 竹菱 ス, スタジアム京都、京都市を発着点とする9区間 42,195 キロで行われ、大阪が8年ぶり4度目の優勝を飾った。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、おととしは中止、昨年は無観客で開催された同大会。 今年は3年ぶりに有観客で実施される中、日本だけでなく海外からも熱い視線が注がれた15歳の少女がいる。岡山のドルーリー・シュエリー、津山鶴山中3年だ。中学生が出場する3区3キロに登場したドルーリーは38位でタスキを受け取ると、積極的な走りでライバルを次々と抜き去っていく。 終わってみれば、17人抜きを成し遂げ、2013年の高松もチーム線尾、大阪区名女学院中、と2019年の南ヒューが千葉葛飾中、が打ち立てた区間記録を8秒短縮する9分2秒の区間シーンを達成した。このスーパー中学生の快挙には、中国のポータルサイト、もうもう驚きを隠せない。衝撃のごぼう抜きのシーンを、 記憶に残る出来事として取り上げるとともに、彼女のこれまでの経歴などを紹介している。まず、同メディアはドルーリーの美しいフォームを賞賛。力強いパフォーマンスで多くの人の注目を浴びたセリドルーリーは身体の軸が非常に安定していると見解を述べ続けてパワフルに見えるが彼女の身長は157センチと意外にも小槌だと付け加えた。 また、2022年に同大会の4区で13人抜きをやってのけた風和性以来、卓色代に続くニューヒロインの誕生として、ドルーリーの名前を挙げるとともに、公表した。ポテンシャルと強さを合わせ持つシェリドルーリー。彼女の出現によって、日本の陸上女子長距離界は、新たな時代を迎えたようだ。しかし、それを確かめるには、より多くのレースに臨む必要がある。